だいてえ耳払つろうが人をバタ壊れててて鬼へコンプリート失敗しちまままっったわいいいいこのままあののあ男についていっていいものかーゴーーおーは控えな。 今日、ジャンプの発売日じゃねえか星座テレビの星座占いじゃん週末の俺の運勢は最高だったなあ、おい…落ちた…おめでとうくりともしませんけど…ああ、さあ早く医者に連れて行かなきゃこれ、奴らに打たれた傷あるもう塞がった、ね、お大事に…ヤクザに追われる少女見捨てる大人見たことないね奴らに誘われて… サンジ三食、シャケチャ食べられるでシャケ茶漬け毎日サラサラ幸せだったよとても怖いところ故郷帰りたいだったら僕も手伝うからさ僕たちこう見えてもよろずやだからバカですかお前 ら, ら娘っ子一人連れ戻すのにそれでもご苦労がバカ野郎それでもパンチパーマなのかこの野郎 こよかになった 故郷に帰れるよ江戸の人みんなそうあるどこか冷たくて人に無関心私メガネ男嫌いなんだよねおいキャラ変わったぞやばい電差もう出るもう一個目残念だったなからもうちょっとで逃げられたのに井上<笑><笑><笑>いっとけー やろうともやってないだ。覚えてるあるか。お前が最初に言った言葉。<笑>ああ電車来たぜ。早く行け。そうしたいのは山々あるが、よくよく考えたら故郷に帰るためのお金持ってないね。だからもう少しここ残ってお金貯めたいある。なんでお前みたいなバイオレンスな小娘を。こうして僕らの職場はまた賑やかになった。ん 以前から買い溜めしていた大量のチョコが姿を消したまたも狙われた大使館ウソな世の中あるなうまかったか俺のチョコはチョコ食べて鼻血なんてそんなベタなちょっと鼻くそふかおしただけよ年頃の娘がそんなにふかおいするわけねえだろうわれえ人の店に何してくれとんじゃ死ぬ学校できてんだろうなカグラちゃん救急車呼んで救急車 届けもん、えいことになってんぞなんか、大事な届け物らしくて、お願いしますあ、ほいここで会ってんだよな犬、うん、遺族って言ったら、地球に最初に来たアマントですよねああ、<笑>食われてえのかわドッグフードかもしんねえぞ、もらっとけってそんなもん食うか<笑>てめどういうつもりだ話し上がれ嫌だ一人で捕まるのは<笑><笑> 後だ銀滝山崎何としてもやつらの拠点押さえてこいアマント様様の今の世の中じゃただの反乱分子か監視カメラに犯人と思われる一味があバッチリ映ってますね何かの陰謀ですかねこりゃんで僕らがこんな目に上位とは20年前のアマント襲来の時に起きた彼らを江戸から追い払おうと一斉放棄して戦ったんだ たか恐れられらたおい 髪増えてない。それは何のマネタ？次元爆弾だ。はい出てこいマジで撃っちゃうぞ。さっさと済まそう。はしゅう。謝罪処理なとかさなんかいるだろうおい。あ, あ, あ, あと十秒しかね。美しい生き方だと？あれのどこが美しいんだか？ 昔の友人が変わらずにいるっていうのも悪くないものだ俺たちは無関係だってもう100万回も言ってんだろ犯人に限って俺は無関係だとか濡れぎだとかな<音声>そういうこと言ってるやつの言葉と同じくらい信じられないだろういい加減にしろようやこのクソボケじゃあ行かなきゃいけねえところがあるぜおい、えー、そいつ止めてくれ脱獄犯だそおいそこの天然パーマー車の運転できるか ねえも え, え交差点を封鎖する ゲタ何これだ 私が聞きたいわライブ中にフラフラ歩かないでください。必ず成功させなくては。へっ -E、おう、ウィン、へっヤツー、セカンド・シングル追わないと、ボクロ引きちぎるよ。おめえがおツーのマネージャーやってたなんてな。あなたに言われても嬉しくないよ。それにあなた、まだ服役中じゃなかった、私たたち親子のように、その陰で泣きを見る者がいるのを考えたことある父親だってだけで。 おつーツはどんなに辛い思いをしたかお父さんはコンサートについてはどう言ってるのこの子の父親は死にました十三年前にね消えてちょうだいそして二度と私たちの前に現れないでガム食べるガキみたいなもん食えるかガキみたいなバカじゃねえとできねえかそんなんじゃねえバカ野郎ばらかってくんのも忘れちまったしお客さんの一人が暴れ出してパダンを発射普通に喋るおしパダ Jimmy! <laughs>